みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の瀧澤でございます。今回の動画では、スライドというエレキギターの中でも割と基礎的なテクニックをみなさんと一緒に練習してみよいと思います。スライド。まあ、その名前のとおり、こう指をずらすような感じにして音を出していくテクニックなんですが、えー、早速弾いてみましょうか。もうギターを用意していただいて一緒に練習していきましょう。人差し指でそうですね、どこでもいいんですけれどもうんと、じゃあ5弦の3フレットとしましょう。5弦の3フレット。人差し指で5弦の3フレットを押さえてください。 そしたら、右手で5弦の音をブンと弾いていきます。ブンと。そうすると、まあ、どの音が鳴ると思うんですけれども、ここから人差し指をずらしてスライドしようと鳴らしていきます。例えば、3フレットから5フレットに行ってみましょうか。やってみます。人差し指で5弦の3フレットを押さえてブンと鳴らして、そしたら5フレットにずらしていきます。 こんな感じです。弾いて、ずらす。ずらしたときにピッキングしないというのが大きな特徴です。弾いて、弾いてじゃなくて、弾いて、ずらす。それで、当たり前ですけれども、そのスライドしているときに、この人差し指が離れてしまうと、途中で音が消えてしまいますし、行き過ぎてもダメだし、行かなすぎてもダメという感じで5、5弦の3フレットから5フレットまでしっかりとバシッと。 行きつつ、なおかつしっかりと大弦、弦を押さえたままずらすように心がけてみてください。うまくできるようにできたら、もうちょっと遠くに行ってみましょうか。3フレットから7フレットとか、3から7に。3から7に。行き過ぎてもダメだし、行かなすぎてもダメだし、3から7にグッと行くように心がけてみてください。それで、しっかりと押さえたままスライドして、音を持続させるということです。こんな感じで。 音が消えてしまってはいかんです。ちゃんと音が持続するように練習をしてみてください。それで、まあ、これだけだと結構簡単だと思うんですけれども、ちょっとステップアップとして、2本音を鳴らしたままスライドとか練習してみましょうか。2本。今の人差し指、5弦3フレットと、あと小指で4弦5フレットを押さえて、C のパワーコードを作ります。 もし小指がやりづらければ薬指でも OK です。どっちでもいいです。僕の場合は人差し指と小指で行ってみます。それで、この2本を鳴らして、また2フレットずらしてみます。3フレット、5フレットから、5フレット、7フレットまでずらす。それで、このときに小指の音が途中で消えてしまったり、人差し指の音が途中で消えてしまったり、もしくは両方。 消えてしまったりしないように押さえたまますっとずらしてあげる。こんな感じです。これもうまくできるようにできたらひたすら繰り返してみましょうか。ひくずらすずらすずらすずらすずらすずらすずらすずらすずらす。ちょっとやってみましょうか。ある程度しっかり押さえた状態をキープしてずらせれば、まあひたすらこう移動しているだけでもそこそこ音はなるはずです。クイッククイックピッと。ね。 こんな感じでその音をずらすテクニックをスライドというんですが、うまくできますでしょうか、まあ。エレキギターの中ですごいよく使うテクニックなので、ちょっと覚えておいていただけるとうれしいなという感じです。最初のほうにちらっと言ったんですけれども、弾いた後の音はピッキングしないというのが大きなポイントなので、お気をつけください。もし楽譜を見ていて、この3フレットという指示があって、その後に5フレットがあって、で、こうスライドという指示があったとするじゃないですか。 この3フレットの音はピッキングするけれども、この5フレットの音はピッキングしないということです。また、こういう感じでひたすらスライドが続いているようだったら、最初の3フレットはピッキング、ポンと右手で弾くけれども、その後はずらすだけでピッキングはしていかないというような意味合いになります。どこをピッキングして、どこをピッキングしないのか、ちゃんと把握をして練習をしていただけるとうれしいなと。 というそれ で, で、あと最後にもう一つあの。当たり前なんですけれども、その弦が錆びたりとかしてて、滑りが悪いとすごいやりにくいです。例えば、そのコーティングじゃない弦を使ってて、この湿度が高いところに放置したりとか、その手汗がすごい状態で引いて、拭かないでそのままにしたりとかすると、1、2、3弦がやっぱすごいこう錆びたりとかするじゃないですか。その状態でやっぱこうスライドをしようとすると、 やっぱりこう指が、ね、引っかかってしまって、すげえやりづらいなとなってしまうので、ちょっと弦が古くなってきたなと思ったら、なんかスライドやりづらいな。これ、ちょっと弦が古いんじゃないのかなと思ったら、新しい弦に交換してチャレンジをしてみてくださいませ。また、ちょっと好き好み、好き嫌いはあるんですけれども、こんな感じでその弦をツルツルさせるアイテムもあったりとかするので、興味があったらこういうのも揃えてみてください。僕がいつも使っているのはこの GHS のファーストフレットというやつなんですけれども、 なんかここにオイルみたいなのが染み込ませてあるから、これを次にファーッと擦りつけると、ワおツルツルだぜってなるような、そんなアイテムです。<笑>このツルツルの感触が嫌いな人って、ね、たまにいらっしゃるので、これは本当に好 き, 好き嫌いが分かれると思いますけれども、僕はすごく好きでよく使っております。滑りが悪いなと思ったらファーストフレットを必ず塗るくらいの勢いで愛用しているんですが、よかったらそういうのもチェックしてみてくださいませ。それでは、ちょっら スライドのテクニックを一緒に練習してみました。何度もユーヤスケもエリキギターですごくよく使うテクニックなので、ぜひとも習得をしておいてくださいませ。それでは、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>